確かい 到着<音声> い, いたしました11時55分発、浅食行き、発車します。 曲線部通過のため揺れますのでご注意ください事故防止のため連結部には立ち止まらないようお願いいたします皆様地下鉄をご利用いただきましてありがとうございますこの電車は浅部きです次は自衛隊前自衛隊前降り口は左側です The next station is 事故防止のため、急ブレーキをかける場合がございますので、お立ちの方は、すり革、または手すりにおつかまりください。 次は、は川、墨川、降り口は右側に並びます The next station is 青色の座席はお年寄り体のお寿司の方などの専用席になっております。 次は南平岸、南平岸です。 The next station is Minami Hiraishi. 町市市課内会は西出口です。 次は平岸平岸折口は左側に。 皆様地下鉄をご利用いただきましてありがとうございます。次は 行が発車しますご注意ください次は朧平橋朧平橋です The next station is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 2番ホールから浅野きが発車します。